これは。うん。まずは。どうやってそれは五風結界だ。え遅かったな、カカシナルト君、くクラさんおっす皆さん一足早か。さて、早速で悪いが、カカシよ。この結界はどうすれば外れるこの五風結界は、 近辺に金と書かれた札を5箇所に貼り付けて結界を。だから、目の前の札と他の4箇所にある札。そのすべてを剥がさなければ結界は外れない。なるほど。見つけた よし札は俺たちに任せろすぐに解除しああ頼むよし外反青春フルパワーで僕の人道をお見せします任務開始 はい、先生、到着しました。今からお札探しを開始します。了解だ。発見次第報告しろ。わかりました。ガイ先生。ガッツです。ガッツです。ガッツです。ですうん、はい。はい。はい。は、うん、ましたね。うん そうでないと面白くありません、はいはい、いいよそっちの敵と交戦中です百体<笑>お前ってやつだそれでも俺は トをバスそんなことや熱くなるその都道にも確かに何か仕掛けがあるは い, い待てよいきますよ青春フルパワーなるほどなそれは今から一応しなしてお…お疲まです この半日分 このハイガッ ますよっしんぱいです。うん 来ますよフルパワーうん 知らぬ間に腕を上げろ。こりゃ、うかうかしておれんな。はい、ガッツ。です。ガッツです。ガッツです。この発確か、この辺り。ほこっちも発見。 この発ットオフこの発動、うん、こットこのットオさくらさんは大丈夫でしょうか、はい、心配ですは い, い 急げ、リー。残るはお前の、了解、深い森ですね。三越待っていろ。俺、ペク助かりますよ、ネジ。ありました。これです。よし。全員一斉に話そう。 あれは、<笑>なるほど、トラップですかオーマンセルをばらして一人ずつにし、結界には周到に保険ま。けでも、感心してる暇ないざ、勝負です姿だけではなく、力も同じ装備も同じと考えていいよね何から何まで同じというわけですますます負けるわけにはいきませんね この歯の歯を切り捕獲か同じ姿まま同じ力使ってくる術まで同じとはまるで鏡に映った自分と戦っているみたい鏡なら割ればおしまいですけどそう簡単には行きそうもありませんね このなんかさっきより強くなってきてないそうじゃないヒロ 俺, 俺たちを弱くしたんだ戦いが長引けばこっちが不利になるってこともそれでも自分自身に負けるわけにはいきませんね、うん 手強い相手でした。こっちも始末したぞ。私もみんなよくやったこれよりかか、おっす任務達成 こっちはケ、OK、ーだかかしやれ了解ださくらはいはあよし行くぞ よなぜあの小僧はあいつも人中力ですそれも<笑>確かに鳴門にとって砂隠れ自体には大しかしガーラ君砂隠れどの里においても人中力だからこそ鳴門にとってガーラ君は 仲間。ばあちゃん。んなんじゃじゃないってばよ。準備はでき、おーおお、そうじゃったね。よし、そんじゃいこうぜ。はあ。 さーてドイツが人中力からイタチのやつは一番初めに怒鳴ってくるやつあれはあ遅かったかてめらてめらあいつか なかなか<笑>面白い面白くない。旦那これ言ったら多分怒るだろうけどよ、よあの人中力はオイラがやる。るおい、ノルマは一人一匹だろうが。ズニ芸術ーってのは、より強い刺激を求めねえと、感情が鈍っちまうもん、キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。うんってわけで。 なぜかじゃあな待ちやがれナルトチッナルトと俺は外のやつをやるサクラとチオ婆様はわ分かった